そして、本日の走行距離が201キロになりました。出てきてからの時間が678、9、10、11、12、7時間はい。こちらですね。大内軸と書いてありますね。ここから5キロですね。県道を329号線と書いてありますね。福島県道ですね。ま、あ12月直前。 もうバイクは厳しいでしょうね。もうなんか予報によると来週ぐらいからかなり冷え込むということなんで、まあラストチャンスだったかもしれないですね。完全に冬の山ですもんね。いやあここいい道路だな。 ここがもう場なななののここここここっっっちちんな遠いのこん用に本当だこっからあそこが駐車場でその先が大内宿の町並みになってるんですよ。 バイクここに止めろってこれひどくないっすか<笑>こんな端っこに止めさせられるひどいな勝つな勝つな勝つ勝つ 勝, つ勝つではですねバイク専用に止めさせていただきまして一番端っこの非常に納得できない<笑>それでは大内軸向かっていきたいと思います ここね、結構有名な、出てくるところですね、三沢屋さん。今回はあのスルーします。で こ, こからね、土の、昔ながら土の道路ですね。 そしてですね、この大内宿の真ん中ほどに、高倉神社の鳥居があります。これも古い鳥居ですね。 いやあ、ここもすごいよ。 竜の彫刻がすごい。色も何にもついてない。本当に綺麗な。 裏手に御神木があるということで、これがね、またすごいらしいです。高倉の大杉、樹齢800年と、56メートル。うわ、すごい。これ、根っこが1個だそうなんですよね。だから1本の木なんですよね。 それではさらに奥に進んでいきたいと思いますではですね大内軸を抜けたところにありますこの階段を登ると見晴らし台に行くそうなのでそちらへ いきた い, と思います感<音楽>の運 ででは、ここのですね、小安観音堂を抜けて見晴らし台まで行きましょうあもう十分見晴らし台だけどね<笑>すごい。 でね、もう一つ参拝したいというところがありましてそれがですね桜木姫のお墓というのがあるそうなんですねでこれは高倉宮持仁王というですね後白河天皇の、まあ、子孫ですね第2子とか第3子とか言われてるみたいですけどもそちらの方がですね、まあ、戦で戦で 負けて、まあ、お亡くななりになられたとしかし、ここまでですね逃れて逃げてきたという伝説があるらしくでそれをですねその行為を寄せる桜木姫がこちらまで追ってきてでこの地でですね力尽いて地元の、ね、方の必死の看病も虚しくお亡くなりになられたとで手厚く葬られたという伝説があるらしいです。 素晴らしい伝説だなと思って切ないですけど参拝していきたいと思います。 こちらもね、グーグルマップには載ってるんですよね、馬頭観音というね、そしてこのね、お地蔵さんもグーグルマップに載っています、お分けの地蔵様というふうに書いてありますね。 守ってくれてるんですねありがとうございます桜木姫墳井口 いだかど う, んうん。うん うん。